ねえねえ切り返し千人むずしいことはわかりませんが市内の払い方のコツを教えてくださいいいよ最初に大事なことを言うよ相手の市内が怖くて打たれるのが嫌だから相手の市内を払う同じ払うでもこれだと50点なんだ払いっていうのは守りじゃなくて攻めなんだよ仕掛け技だからただ払うんじゃなくて払った後にすぐ打てるように払えるときになるよポイント1払ったら相手より先に中心に戻ること相手だって必死です相手も市内を払われたら元に戻ろうとしますでもその 前に打たないといとけません払いっぱなしにせずに相手より先に中心に戻ろうポイント2足も使って払うこと払う時にその場じゃなくて相手に向かいながら払うってこと手だけでその場でしないを払っても効かないよ